医療センターだより第5回は外来がん化学療法についてお伝えします。お話を伺うのは会員長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず癌化学療法これはどういったものか教えていただいていいですか。わ、はい、かりました、えーと。がんの代表的な治療法には3つあります。一、はいえー、つは手術療法それから放射線療法薬物療法があります。うん 手術療法はがんそのものを摘出する治療でがん治療において最も基本的な、うんえー、最優先される治療法です、はい、それのほかに放射線治療は手術療法と同じくがんやその周辺の組織を放射線で治療する、まあ、2つとも局所療法といわれるものになります、はい、一方薬物療法は手術療法や放射線療法などの局所療法とは違って、うん、薬物を点滴で 全身に投与する、えー、治療で全身療法に分類される治療法です。が、うんに対する薬物療法のことを一般的にえが、うん化学療法と言いますが、うん、うん、患者さんに投与されている薬物には主に抗がん剤とホルモン剤が使用されています。うん、じゃ、その化学療法ですけれども、実際にこちらのあの阿蘇医療センターでは、はい、患者さんはどういった具体的な治療を受けることができるんでしょうか？はい 当院には化学療法室というがん患者さんに薬物療法が行える専用のスペースが備わっています通院しながらがん化学療法を受けていただけますので外来がん化学療法といいます以前はこのシステムが阿蘇の地区になかったために外来化学療法も熊本市内の専門病院に定期的に通院しなければなりませんでした まあ従って患者さんたちに大きな負担になっていたと思われます、うん、麻生医療センターになってからはが、うん、えー、化学療法が外来でできるようになりましたので、うん、安心して地元での病院で治療を継続して受けていただけるようになりました、うんえー、当院では内科消化器外科乳腺内分泌外科の専門医が在籍していますのでさまざまながんに対する薬物療法が可能になりました、うん 先あの十分だと思いますけどね、うんまあ、あ, のあと患者さんの数と、うん、がそんなにまだ多くないので十分余裕持ってやれてるんじゃないかと思うんですけどね、うん、多いと思いますよ、うんまあ、どちらかというと最初は大学とか熊本市内の病院で始める人が多くてそれをこちらで継続する形が多いですよね 大学とかも患者さん非常に多いので待ち時間とかも長いですしね、まあ、こういったところの方が余裕を持ってお患者さんの状況に応じてですねあの、まあ、対応しやすいんじゃないかなと思いますけど私があの個人的に熊本市内の大きな病院の化学療法をやってる先生方には、まあ、手紙とか書いたりして「あそれでもやれてますからあの通院が大変な人はどうぞ」っていう感じでですね ことははしてはいますけどねもう家がすぐそばだからって言ってもうちょこちょょここ来られている人はいますよその大学からこっちに来られる時最初は不安を覚えて来られるんですけど実際やってみると非常にまあスムーズにことも運ぶし、まあ、問題なくやれてるのであの全然それに対して今一回始められるとですね何も言われる人はいないですね。はい またこちらにはそのがんの科学療法に携わる認定看護師がいらっしゃるそうですね、はい、当院にはがん科学療法認定看護師の資格を持つ佐藤美和看護師が在籍しています、はい、この認定看護師の資格は専門の教育機関で6ヶ月という長い期間の研修を受けた後に認定審査に合格しなければならないものです 認定看護師を配置したことでがんの薬物療法において高い専門知識を持って対応できていますので患者さんは安心して治療を受けていただけるようになったと思っています、はいまあ、実際に感じる副作用と、まあ、目, では見え 目, 目では見えないものですね採血とかの血の検査でじゃないとわからないような検査などを。 総合的にあの判断して治療ができるのできるかどうかも含めたですね患者さんの状態を知ってその検査も自覚症状も含めた状態が大丈夫なのかということを確認するんですけどその中で患者さんが不安になっていることとか心配なこととか日常生活の中でまあ 困っているんじゃないかなという予測されるような副作用がありますので、そういったところをですね、確認しながら、まあ、あの治療がずっと続けられるようにですね、予定されているものがずっと続けられるようにということを、あの、支えていきたいと思っています。はい、そうですね。私があの厳しい顔をしてたら、その患者さんも話がしにくいので。 まあそういったところで患者さんとも笑顔でそういうところは心がけてあの何でも言ってもらいたいと考えてますので困ったことはないですかっていう言葉だけじゃなくてですね気にかけてますよっていうことをアピールしていくことも大切だと思っています。阿、え、蘇、ー、医療センターでは2016年7月にがん化学療法レジメン管理委員会 というものが発足したそうですが、これはどういった期間になるんでしょうか。はいえー、レジメンまあ、うん、一見聞いてちょっと難しい名前ですが、はいえー、こういう化学療法、薬物療法を行う上で、うん、お薬の種類、それから投与量、うん、投与方法、それからどれぐらい投与するかっていうのをはっきり明記した治療計画のことをレジメンと言います。はい、で、この管理委員会では、うん、がん化学療法に専門的に携わる がん専門薬剤師というのがいますが当院には近藤玄造薬剤部長を中心にがん、えー、化学療法を安全に適切に管理する体制が取られていますがん化学療法といってがんの治療をする上であの治療 の, あの薬のことからあと副作用のことですね あのそういうことも含めてということとあとあの、ちょうどがん対策基本法というのがあの日本でできたその前の年にがん戦門役立ちになりましたのでそういうシステム作りとかそういうこともやりいろいろと幅広くやりました、その当時はですね、はい、あの先ほど見ていただいたような特別の施設設備があった方がより安全だということですね、それはあの大きく言って2つ理由がありまして うちもあの施設ができるまでは外来でお医者さんが調整をされてましたですから診察をして調整をして治療ということですごくお医者さんの負担がかかってたんですけどそこをこういう特別な施設あのこういうセントラルで業務を行う場合には安全性をきちっと担保しておかないとですねあの散発的にやる業務ではありませんので、まあ、そういうことでやっていただいて作っていただいて薬剤師が 集中的にやるとということで、まあ、あの薬を正確に無菌的に作るということ安全に作るということと医師 の, その診療に集中できる時間を十分確保できると、まあ、そういう効果があったのかなと思っています今回は外来がん化学療法について詳しくお話をお伺いしましたが。 いいろお話を伺っていると、まあ、ここ麻生医療センターでは高度なこの技術が備わっていることが分かって患者さんにとってもものすすすごく心強いことででよねねそうですねありがとうございますがん、えーまあ、化学療法の充実だけではなくて、うん、熊本市内のがん診療拠点病院というのが複数ありますが、はい、それぞれの病院と連携を取る体制を整えています。うん まあ、さらにえ今回ちょうど1年前になりますがえ熊本地震の影響で熊本市内に通院が困難ながんの患者さんが非常に多くいると聞いていますえそれぞれの病院の担当医師のえ先生方と相談をしていただいて当院でもこういう治療ができますよということをお伝えしてえ可能であれば当院での通院・化学療法ができるようになればと思っていますのでお気軽にえ相談していただけたらと思います。はい えー、阿蘇医療センターだより第5回は外来がん科学療法についてお伝えしました先生どうもありがとうございましたありがとうございました